昨日の大停電もファントムナビの仕業だったんですってこのところファントムナビの事件が多いわね警備も厳重なはずよこれじゃ買い出しも楽じゃないでか仕方ないわよ相手はどこに潜んでるかわからないんだねポリスナビですオペレーターによる身元確認を行いますはいメイルちゃんお願いロールは私のダビです ID タグを送ります ジャミングママ シャーロに出現したファントムナビのロックマンとブルースです。これまで集めた情報に加え、ライカ君の送ってくれた戦闘データをもとに、私はファントムナビの正体がキャッシュデータから復元されたものだと推測します。キャッシュコンピューターの処理速度を速めるため、使用頻度の高いデータを蓄えておく高速の記憶装置か。そうです。キャッシュから復元されたのなら戦闘能力、経験値も。 完璧に再現されるはずだ。だから、さすがのサーチマンも、あれがファントムナビとは見破れなかったのか。残念ながら、本物と見分ける方法はまだないんだよ。しかもやつらは、現実空間へ実体化する能力を持っている。実体化に関しては、教授の開発したゼロウイルスを利用したと思われます。ただ、完璧にコピーされたファントムナビですが、傷には極端に脆いという弱点が露呈しました。今の我々には、 唯一の朗報です。ファントムナビを見分ける手段がない以上、ポリスナビの警戒を強化する以外、手はないようだ。実体化したやつは、俺とネットが引き受けます。クロスフュージョンでやっつけてやる。一体どれだけの数のファントムナビが我々の電脳世界に紛れ込んでおるのだ失礼。オペレーターによる身元確認を行います。君 こうなりゃ現実世界へ逃げるまでだ。 アンタブナビの実体化を確認この近くよ急いでマナベさん飛ばすわよ、うん、シンフラチップオッイン敵はメダルマンだよ一度バトルした相手だ戦闘パターンは覚えてる、えー 天気晴朗にて世はすべてこともなし平和だねメタルマンうん平和だね<ルー>サンダーボルトおお<ルー><ルー><ルー><ルー> 3交差点に、また一体実体化したわ。お願い、エンザック。リュシンクロチップ、スロットインただのです。相手にとって不足はない遅い何度も言うが、今度の潜入捜査は、第百十三回ネットナビ早口大会だ。 予選落ちではシャレにならんぞ。もう一回。はっ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。おい、親に親割り。 一体、誰がキャッシュデータを悪用してるんだその黒幕を抑えない限り、ファントムナビは増殖する一方ですだから、悪かったって謝ってるだろう？この通りだな、ガッツマ肝心な時に居眠りなんて酷いでガスよまったくパンパン<笑>でも疑いが晴れて良かったね、ガッツマ おアイスマンアクアマンもあっロールさんカツンマンまた秘密基地どうしてでガス本物のロールちゃんとカツンマぴどういう意味もしロールさんそっくりのファントムナビだったら何をされるかわからないです頭からバリバリ食べられちゃうかもそういう君たちこそ偽物じゃないんでガスかほんまなって そのシーパンにーーアイスマンのおしりのあざも、ま、この通りちゃんとあるぴゅんあらダメよファントムナビは朝だって同じようにコピーしちゃうんだからうわお前、ファントムナビだろ何よお前のほうこそニセじゃねえのか何が始まったのみんな怖いのよ隣にいるのがファントムナビじゃないかって何か悪さをするんじゃないかって疑心暗鬼になってるんだわ。 早いとこプラグアウトした方が良さそうだぞ、メルちゃん。なんだこの雑音は？光りやらず、強力な妨害電波です。妨害電波だと。ロールをプラグアウトできないわ。 ガッツマンもだロール応答してロール何が起きたのか電脳空間を調べてくれプラグインロックマイルでトランスミッションプラグインプルトランスミッションダメだよネット君う電脳空間へプラグインできない電脳空間とも完全に遮断されましたプラグインもプラグアウトもダメなのか影響は全世界に及んでいる模様です 電話回線で貴船総監へ連絡ネット警察に協力を要請し大至急妨害電波の発信源を突き止めるんだ僕たちどうなるでしょうシュンナちゃんのところへ帰りたいって外部との通信を遮断されて ID タグによる身元確認ができなくなってしまったわこの中にファントムナビが潜んでいてもわからないというわけでガス か, すか皆さん 我々の指示に従って全員ネットコロシアムへ移動してもらいます。おい冗談じゃないこの中にファントムナビが紛れ込んでるかもしれないんだぞファントムナビはファントムナビだって今は非常事態です。指示に従えない者は発砲します。お手上げです。世界中のネット警察が総力を上げて妨害電波の発信源を追跡しているんだが。そうですか。 電脳空間に取り残されたネットナビたちのことが心配だな、うん、んライコいつ日本へたった今到着したところだ光博士船総監、東大元倉氏ですよ何どういう意味だね妨害電波の発信源はこの科学省ですえっ